飯の種が奪われると必死ですね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の自称慰安婦支援団体、正義連が何やら注文をつけてきたようです。連合ニュースが放じた記事を引用します。旧日本軍の慰安婦被害者を支援する韓国団体、 日本軍、性奴隷制度冷静、問題解決のための正義記憶連帯、正義連は4日、日本政府は慰安婦問題で旧日本軍の関与と強制性を認めた、1993年の河野談話を正しく継承すべきだと訴えた。正義連のイナヨン理事長はこの日、慰安婦問題の解決を求めて、ソウルの日本大使館前で開かれた。 1503回目の水曜集会に出席し、日本政府は自ら認めた強制性と法的責任を稚拙な言葉遊びで否定せず、河野談話を正しく継承する方策を提示しなければならない、と述べた。日本政府が93年8月に発表した河野洋平官房長官談話には、慰安婦動員の強制性を認めて再発防止のための 歴史研究と教育を約束し、謝罪、反省する内容が盛り込まれている。E 氏は、安倍内閣と菅内閣のどちらも、河野談話を基本的立場として継承するとしながら、奇妙な論法で強制連行を事実上認めず、制度例を根拠なく否定しているとし、表向きの継承と事実上の否定により、日本政府は自ら河野談話を 根本から危うくしてきたと批判した。また、故・キム・ハクスンさんが91年に韓国で初めて慰安婦としての被害を公の場で証言してから、今月14日で30年になることに触れ、日本政府は事実を認めるとともに、再発防止の約束に基づいて、被害者に繰り返し謝罪しなければならないと強調した。とのことです。 つくづく河野談話というものは日本の国益を大いに損なうだけの効果しかなかったと残念な思いになりますね。河野談話を改めて見直すと、やはり誤解を与えて仕方のないものとしか言いようがありません。その一部を見てみましょう。今時調査の結果、長期にかつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、 数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。とのことで、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接に これに関与したことは事実です。当チャンネルの中でも何度か述べていますが、日本は慰安所の存在や慰安婦の存在については否定はしていません。設立された慰安所を旧日本軍が管理運営していることも認めています。続いて、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も還元、強圧によるなど、 本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり。とのことで、この部分も読みようによっては問題なしと言ってもいいかもしれません。本人の意思に反して集めたのは業者であると言っているからです。これはある程度事実でしょう。証言がコロコロ変わることで有名な自称元慰安婦、イ・ヨンスも1993年当時の最初の証言で、 友達のお母さんに誘われた。国民服に戦闘帽の人物にワンピースと革靴をもらった。その男が慰安所の経営者だったと述べています。強圧による募集ではありませんが、業者による募集であったことを裏付けているわけです。まあ、イ・ヨンスの証言に信憑性があるかというと全くないと言っていいので、この証言もどこまで信じていいものなのかという気はしますけどね。 問題はこの後の部分です。さらに関係等が直接これに加担したこともあったことが明らかになったとのことで、この部分が圧倒的に問題ありなのです。関係等が直接これに加担したという証拠が何一つ見つかっていないのです。河野洋平氏は明らかになったと言っていますが、その河野洋平氏自身でさえどういう経緯で 何を証拠として明らかになったかを一切述べていないのです。噂によれば、韓国側から認めてくれれば二度と要求しないという事前相談を持ちかけられ、河野氏や当時の日本政府要人たちはまんまとこれに騙され、この河野談話を作成したとも言われています。河野洋平氏に日本の政治家であったという一辺の教示があるのなら、 この辺りの真相を明らかにすべきです。今、息子の河野太郎氏がある程度頑張っているとはいえ、それによって父、洋平氏が贖罪されるわけではありません。河野洋平氏は現在84歳です。失礼ながら残された時間はさほど長くないと思われます。あまり知られていませんが、河野洋平氏は日本形成史上最長の期間、衆議院議長を務めた人物でもあるのです。 そのような人物が今のように一部の人たちから国族、河野洋平などと言われたまま静かに世を退場していいものでしょうか。でき得ることなら一辺の教示をぜひ見せていただきたいものです。河野談話は韓国にとって最高の口実を与えてしまったことは残念ながら事実です。そして韓国にその口実を最大限に利用され、ちょっと想像がつかないくらいの 大ダメージを日本がこうったことも事実です。しかしながら、このところの日本政府の丁寧な無視が、ようやく功を奏しつつあると言ってもいいのではないでしょうか。正義連は、功の談話という原点回帰を行ったのではなく、言わざるを得なくなったという見方もできるということです。正義連、そして韓国がいくら泣き叫ぼうが、日本は国際法を守れ、合意を守れとしか返答しないので、 万作尽き果てて日本の唯一の弁慶の泣きどころである河野談話に活路を求めたという見方も成り立つんではないかと思われるわけですね。まあ今更原点回帰されたとしても怖くもなんともないんですけどね。日本は用意周到に物事を進め2015年の慰安婦合意を結んだのですから。正義連がいくらメこうがこの合意を破ったのは韓国側です。話をしたければ 法の談話などという古い談話を持ち出さず、まず直近の慰安婦合意を守れというだけですから。それにしても、この記事からは韓国、そして正義連の浅ましい根性がよく見て取れますね。被害者に繰り返し謝罪しなければならない。これが韓国の本性です。許す気はもちろん、問題を解決する気も毛頭ないのです。ただひたすら日本が永遠に謝罪を続け、 金をむしり取り取続けることしか考えていないなのです安倍前政権はおそらく韓国人がこういう人種だということを見破り、そしておそらく韓国側が破棄するところまで見越した上で慰安婦合意を結んだのではないでしょうか。だとすれば慰安婦合意はまさしく改心の一手だったというわけです。この慰安婦合意のおかげで日本は この先永遠に合意を守れとだけ言えばいいわけですから、こんな楽なことはありません。この先、この談話作戦も通じないと分かった時に、韓国が取れる手段はおそらく一つだけです。いつぞやの教授よろしく、韓国に対する愛はないのかと泣き叫ぶだけでしょう。その時は我々日本人全員が声を揃えて、ないと冷たく言い放つことにしましょう。